こんにちは平成29年12月号の WebTV 朝プラスです12月に入り寒さも本格的に厳しくなってきましたねこれからクリスマスや年末お正月を迎えるわけですが今回の WebTV a s プラスはインターネットショッピングサイト ASOMO のクリスマスギフトを中心にお伝えしますぜひクリスマスパーティー参考にされてください 続いてはあそもんいいもんのコーナーですインターネットショッピングサイトあそも担当の前畑さんとお送りしますよろしくお願いしま す, お願いしますさて今回は毎年恒例のあそもクリスマスギフトのご案内ですねこちらにチラシもありますがねもうそんな時期なんですね早いですね早いですね<笑>、えー。今年も家族や大切な人と過ごすクリスマスにぴったりなギフトを用意しました、うん クリスマスといえばケーキとチキンが欠かせませんよね ASOMO、はい、では組み合わせが自由に選べるクリスマスパーティーセットを現在予約を受け付けております、はい、ケーキとチキンこの2つさえあればクリスマスのご馳走が整いますし毎年注文が殺到する人気商品となっています、はい 中をね見てください。こんなに豪華な商品がたくさん並んでいて、えっ、ー、とケーキを一つ、チキンを一つ組み合わせるタイプなんですが、まあ、どれも美味しそうで組み合わせね迷っちゃいますね。はい、えー、迷っていただこうと今年はあの種類を増やしています。<笑>はい、はい。えっ、ー、とまずケーキは阿蘇、うん、で人気の菓子の中村、パテスリード阿蘇ゆき阿蘇、うん、お菓子工房たのや。うん 阿蘇天然アイスの4店舗から6種類を、はい、またチキンはあそでおなじみのひばり工房と鳥宮から3種類を用意しました、うんうん、ケーキチキンお好きなものを1つ選んで組み合わせていただく商品でお値段の方も特別価格の 5,000 円となっていますそうなんですね5号サイズのケーキが1つそしてチキンがこんなにあってで 5,000 円ということで、うん、とてもあの いい価格お得なね、はい、価格ですね。うんはい、でケーキを見ると、まあ定番のものからアイスケーキまで本当にバラエティ豊かなラインナップになってますね。はい。色鮮やかなブルーベリーとフランボワーズを贅沢に飾ったタルトケーキ。 クッキー生地の上に柔らかいスフレチーズケーキをのせて焼き上げた2つの味が楽しめるチーズケーキやクーベルチュールチョコレートを使ったクリームをチョコスポンジに挟んだカカオが香る大人のケーキ他にえ果実たっぷりのアイスケーキなど小さなお子様から大人の方まで楽しんでいただけるケーキとなっています。ササイイズズはえ4から6人分の5号サイズですが プラス1500円でよから8人分の6号サイズにアップすることができます。うん、ねそのサイズが大きくなるのはね人数も多いかもしれませんしとても楽しいあの嬉しいオプションなんですがこれはチキンの方にもありますか？はい、えー、チキンはスモーク丸ごとチキン、うん、あとスモーク骨付きチキンももが4本の分ですね、はい、そしてフライド用の骨付きチキン、うんえー、もも7本、はい、この3種類がありますが。うん スモーク骨付きチキンは1本640円で、はい、フライド用骨付きチキンは1本350円で本数を追加すすることができます、うん、あの大人だけの、ね、人数の多いパーティーとかもきっとあると思いますので、まあ、このオプションを利用すればそのパーティーに合わせた人数分安心して頼むことができて非常に嬉しいでですね、えー、では最後に注文方法など詳しく教えてください。はいえー a s o のクリスマスギフトは12月18日木曜までの予約受付となっています。発送もできますが窓口で直接受け取ることもでき、その場合は12月22日金曜日から12月25日月曜日までの受け渡しとなっています。またクリスマスカードをご希望の方はメッセージの内容をご記入いただくとカードにメッセージを添えてお送りいたします。 クリスマスギフトは人気商品のため品切れになることもありますので、お早めのご注文をお勧めいたします。うん、また、阿蘇摩では現在冬のお歳暮ギフトの商品も好評販売中です。はい、詳しくは阿蘇もホームページをご覧ください。はい、えー、阿蘇門いいもん。今回は阿蘇門のクリスマスギフトについて、前畑さんと一緒にお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。 今回のウェブ T.V. 阿蘇プラスいかがでしたかえ。今年も残すところあと1ヶ月となりました。え12月はふるさと納税をされる方も増えてくると思いますが、阿蘇市では11月1日から新たにふるさと応援寄付金事業を始めました。阿蘇市以外に住所を有する方で5000円以上の寄付をしていただいた個人の方に金額に応じたお礼の品が届きます。 阿蘇の魅力がいっぱい詰まった特産品などがありますので詳しくは阿蘇市のホームページをご覧ください。それでは皆さん楽しいクリスマスそして良いお正月をお迎えください。さようなら。